お腹が気になったり、反り腰が気になる。腹筋頑張ろうと思っても首が痛い。そういった方にぴったりな内容になってます。今回の動画を行うことで、反り腰の解消、平らな腹部を手に入れることができます。なぜかというと、腹筋が弱い人の多くは腰が硬い傾向にあるんです。そこに加えて背中が丸くならないので体が上がらない。首ばっかりに力がかかってお腹が力がかからない。そういった原因になってしまいます。 今回は以前紹介したあぐら足の5回、7回、10回こういったメニューがあるんですが回数多くてできないなーって方のためにしっかり3回だけ行ってみましょうウォーミングアップをして行うことでこの3回は劇的に効果的な3回になりますんで一緒に頑張ってみましょう座った状態でまず上を向いて下を向いて首の筋肉伸ばしましょう 首の筋肉が硬くなってしまうとどうしても腹筋中に首がうって硬くなってお腹より先に痛くなることがあるんで伸ばしておきましょう。 はいじゃあうつぶせです腰を伸ばす前に腰をまず縮めます手をついたら体を持ち上げてピークですス、はい、もしこの姿勢が辛かったら手を少し前にしてください腰をゆっくり縮めて丸々状態作っていきましょう うよって方はちょっとだけ振ってみてくださいはいオッケー今度は上を向いてみましょう膝を抱えて腰を丸めましょうあと腰が丸くならないと筋できませんので、ね、ぐっと丸めてもしできる人はちょっと背中ぶね起こしてみてください 準備でできてます膝を上げた状態で3右に少しだけ振ってください。の腰の筋肉を、ね、横にも伸ばした方がしっかり、ね、体が動きますから。 それでは腹筋メニューに入りましょう全部3回3回ですが1回あたり5秒間息を吐いてくださいまずは足を組みましょう足首と膝を持って息を吐きながら手で引き寄せながら起き上がって5秒息を吐きます3回いきましょうスタート1234522 しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい、しんごい2 3ごい、OK 反対しんきましょう。いしんごい2 3 4 5 2, 2 3いし3 2い 足を抱えていきましょう抱えたところで5秒キープ3回1 2 3 4 5 Okay. また反対でいきましょう今度は足を上げながら体もちょっと起こしてみてください首疲れる感じの時は手は頭ここでキープいきましょう1234522345 も行きましょう今度は足を組んで股に手を入れて。 ももの裏をつかみましょうこれで体を起こして10秒キープ呼吸2回いきましょうスタート 12345678910OK、OK、反対も同じようにいきましょう息しっかり吐いて1 2 3 4 5 6 7 8 9 10オッ OK ラストは両足もも裏持って転がってみましょう10回最後頑張って 8 9 10 OK、最後まで頑張ってできたよーって方グッドボタンやコメントで感想を教えてください朝晩1回やることでお腹が平らになり反り腰が解消されて姿勢が良くなって綺麗に痩せますんで頑張ってみてくださいもう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画